だが修正を加え続けるリスクはは監督自身も感じてていいたた僕の立場としては安定させたいですやっぱりスケジュール一番責任持ってますからただそうはいえどもですね、えー、現状のクオリティでは出したくないとか出せないですよねやっぱりあの皆さんの期待期待値となりますから、えー、そこをどう回避するかっていうので最終的な出力が変わってくるっていうのまあ一つの一面と。 できませんっていうのは簡単なんですけどもえ普通できないことをやるから評価されるんで、えー、それをどう可能にするかどの部分を可能にしてどの部分を諦めるかっていうのは当然出てきますけど、えー、まあ安全策っていう意味では彼の言ってることは正しいんですけども、えーまあ、クオリティも高めながら、えー、の期も守るとこれができる人がプロであると。 他のスタッフは二人の主張をどう感じていたのだろうか。どっちも正しいと思いますしね。というのは、えっと、それはもうあってしかるべきというか。堀門さんも製品にするためだったら、うん、やっぱ鬼にしないといけないのもあると思うんで。まあ、僕も同じ思いはありましたけどね。だが、サウンドデザイナーの牧村良二は本作にかける小島監督の強い思いを感じていた。 こんなんなじゃ出されへん」っていう言い方をされるんですよね<笑>。<毎回笑>いやまあ毎回っていうかこまあ今回はですねそれは。小さいところでは今までもありましたけど、うん、今回はちょっとうん。 ちょっとあの大きな問題かもしれないですねそこまでこの時期になってそこまでのことを 言, わ言ったことは今までなかったんです、ね、本作の主人公は年老い傷ついたオールドスネーク小島監督は年老いても戦い続けるスネークに自らの姿を重ね合わせていた スタッフにやっぱり10年間一緒にやってきてるんでゲームの作り方メダルの作り方をずっと教えてきたんですよ教えてきたつもりだったんですけどやっぱりなかなか3でもうまくいかず最後また僕が入ってやり直したんですけどそういうこともあってやっぱり伝えていかなあかんこともあるんですけど伝わらないこともあるんじゃないかっていうのが今回のテーマで伝えられないものがセンス最後に残った人の意志とか生き様とかそういったものを の代表が年老いてもなおかつ戦い続けるすのえくだり僕であるっていうスタッフに伝えなければいけないことがあるそのためには自らの行動で示さなければならないいまだにバグは出続けるだが小島監督は修正の手を緩めない リスクは大きい。だが一つの修正がゲームをより面白くしていく。場合によってはもうこういうのは治らないだろうなということもあの別にえ出てくると書くと思うんですよね。マニアマニューアなにかかわらずこういう部分が欲しいっていうことがやっぱり。 ひょっとしたらそれがこう今回は間に合わないけど同じようなゲームを作った時にあの後日そのスタッフがあなるほどなっていうことでプラスになななるかかもしいいじゃないですかこういうところをこう小島プロの作品としては放置できないよねっていうのを先にこう気づいていけるようになっているスタッフっていうのもやっぱり何人かっていいますし。 そういうスタッフがもっと増えてこないとダメだなんで僕は全部これ毎回毎回一からこういうこと書かないとダメなんだっていうことをいつも怒られていますまあうちらの覚えが悪いんですけど徐々にはそういうスタッフも出てきているはずですある日小島監督は大きな決断を下したサニーの声を取り直そうかは思ったんですけどブレイフィングの位置と2だけ1時間ぐらい取れる 良くなりますかねマジでマジで<笑><笑>サニーの音声を一部再収録することにしたのだだが今から音声データを変更することは大きなリスクを伴うことになるこの時期を撮り直すっていうのは普通あるんですかねないと思います初めてです<笑>いろんな ああ部分にあの影響が出るというかあの作り直しが起きたりとかあっていうのも結構あるんですそれであのこの時期にそこまで制作の過程を戻すのは結構大きいことなんですけどしかしリスクの大きさを一番感じていたのは監督自身だったこの時点でこんなことするのはおかしいんですけど。<笑> えー、そううい判断ですちょっと今回、悲壮感のあるお話なので、えー、その中でもちょっ と, ちょっと光るようなサインに変えた方がいいかなと。絵がない状態で、えー、モーションキャプチャーの、えー、とアクターさんの動きに合わせてやっていただいてたんですけど、やっぱりサインの表情とか、えー、瞳の輝きとかですね、えー、そういうのが入ってくると、 えー、もうちょっと明るい、えー、後半のサニーにちょっと近い方がいいのかなと。2月21日、サニーの音声の再収録が始まった。えっ、ー、とキツに対するその緊張感みたいなのもなくていいと思いますあの、まあキャンベルのおっさんがいるんですけど、あの人はまあ何回か会ってると思うんで。私たちの種類オーベーは大きく異なっている。で、で、で、ケイ。 今手が離せないんだスナイクまた吸ってたでしょここは禁煙なんだからはいじゃあ渡しますもうちょっと言ってください、はいはい、あの声を張って張ってるんですけどあの、怒ってるんじゃなくてっていうちょっと微妙なこと言ってますけどけそうですねわかり ま, したまた吸ってたでしょ 今だいぶテンション低かったんですけど、もうスネークとダコンなんでえかなり普通でいいと思います。でスネークが、えー、気がついて驚くところはちょっと驚きすぎだったんで。求めるニュアンスが出るまで何度でもリテイクを繰り返す。三十六番、えー、もうちょっと起こった感じのかかかい、えー、はいあの輸送機のところの。 こ, こは禁煙なんだからっていう感じのやつで春、春起こるじゃなくてメラフラとはいめらると、はい、<笑>お願いしま す, しますタバコの摂取はやめられないのねあー、これねはい、ありがとうございますもでも、大人はこんなこと聞いてもううないね<笑><笑><笑>吸い続ける大人っぽくないですかいや、大丈夫で す, 夫ですここは大人っぽくでタバコの摂取ですから<笑>天才少女なんです<笑><笑> <笑>いやいやいやタバコの摂取はやめられないのね音声収録は無事終了だがまたしても大きな修正が出たほ元々のシナリオでは三<笑>人が違うところに引き取られて<笑>っていうすみません、はい、お待たせしましたごめんなさいセリフを変更してよろしいでしょうか みんな早く焼けたよここに来てエンディングの一番最後のセリフを変更したのだみんな早く焼けたよ美味しそう太陽みたい日はまた昇るはいはいありがとうございますこっち使いましょう 小島監督に変更の理由を聞いてみた、えー、スネーク、ハル兄さん焼けたよっていうセリフよりも、えー、みんな早く焼けたよと、そのみんなの中に誰がいるかはユーザーが想像すると、もしかしたらスネークかもしれないですし、えー、ライデンかもしれないし、全然違う、新しい、えーまあ、友達かもしれませんし、そういう想像を最後してもらうっていう意図です。 ちょっとでも悩みがあると、あの段階ではやめるべきなんですよ。ただ、あの僕の中ではしっくりきたんで、ね、多分皆さんも。こう、気に入っていただけると思います。